はいどうも、メイチャンネルです。本日はですね、2023年秋にハイアットグループからですね、新たにですね開業するホテルの発表がありましたので、動画をね撮らせていただいております。いやー、楽しみでしょうがないですね。はい、その内容がですね、こちらでございます。はいハイアットグループのですね、アンバウンドコレクションバ イ, ハイアットっというね、えー、ホテルブランドとなりまして、国内にはですね、2軒目となります。1軒目は去年オープンしました、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 まずはこちらですね。はい、こちらはですね、1月の24日ですね、ハイアットホテルズコーポレーションと森ビルさんの方で共同でですね、ホテル虎ノ門ヒルズを今年の秋、開業するという発表がありました。 このね森ビルさんとハイアットさんの方で関連会社を通じてホテル運営委託契約をね無事に締結されたということでアンバウンドコレクションバイ・ハイアット、えー、ブランドは東京初進出となりまして日本ではね先ほど申し上げた通り2軒目という形になります今現在建築中のですね虎ノ門ヒルズステーションタワー今年の7月一応、竣工予定という風になっているそうなんですけど1階の一部と11階から14階部分にですね、まあ、テナントとして、ね、入るという形になります客室 室数はで数は、ね、250室ありまして、インテリアデザインは日本で初めて内装デザインを手掛けるデンマークの方のインテリアデザイン事務所スペースコペンハーゲンが、ね、担当するということで、北欧のです、ね、シンプルで自然素材を多用する建築デザイン、日本の伝統建築に共通するということもあって、ねえー、採用されたという形みたいですね。まあ、日本建築の美意識と実用性にインスパイアされたデザインということになってますので、まあ、お近くだと、ね、アンダーズ東京さんとかがありますけれども、 ああいう感じなのかなとかね勝手にね期待が膨らむ一方でございますけどね非常にね楽しいホテルとしてはねもうラグジュアリーホテルということですのでまあ宿泊料金おいくらなんでしょうねっていうところも当然ありますけどもまあまずね国内にこういったホテルができるっていうのは非常にね嬉しいなというふうに思いますので楽しみだなと思いますラウンジなんかもですね一応あるみたいなんですけどなんかねエアポートラウンジまあ空港ラウンジのようななんか おユニークな、ねえー、ラウンジを備えているということで、まあ、早期到着する宿泊者向けのです、ね、シャワーブースとかリラクゼーションルームなどを設けるという形になります。えー、滞在中に利用できるオンラインに対応したミーティングルームだったりとか、えー、東京タワー、虎ノ門エリアを中心に市街を一望できる、えー、天高が、ね、6メートルある開放的で広々としたワーキングスペースなども、ねえー、完備しているということでございます、まあ。ミーティングとか小規模イベント、プライベート空間で催すことができるスイートは、 2階構造になってますねなのでペントハウスみたいな感じになってるんでしょうかね。1階はリビングルームとミーティングダイニングスペースキッチンそして2階にはねベッドルームとか浴室を設けたスイートなどもね。 備えているという形です、まあ、これはねさすがにちょっと止まれないんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい、そしてですね1階のね、えー、路面店のレストランであったりとかカフェバーに関しましては、えー、オランダ出身の方スターシェフで起業家のセルジオ・ハーマンさんという方がですね高級かつカジュアルでモダンなヨーローピアンテイストの美食をね提供する予定だそうです。 はい、ということでね、今回また出てきました、このアンバウンドコレクション、ハイアットさんの中でね、アンバウンドコレクションっていうね、ホテルブランドがありますので、私もね、にわかですので、そこら辺詳しくないので、どんなものがあるのか、まあ、先ほど申し上げた通り、日本にはね、国内では、富士スピードウェイホテルさんがそのうちの1軒ということで、ね、今回2軒目になるわけなんですけども、そのね、どんなホテルブランドなのかっていうことについて、ちょっと見ていきたいなと思います。行ってみましょう。はい。こちらがですね、ハイアットさんのホームページでございます。このね、 インディペンデントコレクションの中の1つにアンバウンドコレクションというのがあるみたいで由緒あるホテルから地域食を生かしたホテルや地元に溶け込み暮らすように過ごせるリトリートまでハイアットのインディペンデントコレクションの各ホテルは現代の旅人にぴったりの新しくエキサイティングな体験を提供しその土地ならではの魅力をお届けしますということでですね、このアンバウンドコレクション by ハイアットさんだったりとかデスティネーション by ハイアットさんそしてね JDB b y ハイアットさんなどがあるという形でございます。 はいそしてですね、こちらがアンバウンドコレクションバイ・ハイアットさんの各ホテルのねご紹介ページとなってます。まあ、こういったね、雰囲気はめちゃめちゃいいですね。メキシコだったりとか、フランス、パリとかですね。はいいやー、なんか、やっぱラグジュアリーな感じしますね。ここにね、富士スピードウェイホテルが乗ってるとより良かったですね。はい。まあ、こんな感じのねホテルがありますよということでございます。 はいそしてこちらがですね森ビルさんの方のですねプレイスリリースのページでございます。ニュースリリースということで1月の24日となりますけれどもねはい今ね。 続々とこんな感じで、虎ノ門ヒルズであったりとか2014年、そして虎ノ門ヒルズのビジネスタワーが2020年、虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワーが2022年の1月、そしてですね、虎ノ門ヒルズステーションタワーが今年2023年7月、竣工予定となっているという形で、これでね、完成という感じですね、だいぶ期間かかってますけど、すごいですね。はい。まあ、こんな感じでね、進んでますけれども、 もうね、トラノモンヒルズの駅とね、もうかなり一体となってですね、このようにステーションアトリウムだったりとかですねだ、断面図なんかも出てきてますけども、近未来的なね、もう一つの本当に街っていう感じですね。こちらもですね、幹線道路上に誕生する福井20メートルの大規模歩行者デッキっていうのができるので、まあ、各ね、ビルいろんなところを信号とか気にせずにですね、横断していただくことができるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そして東京から広く世界へ発信する前例のない情報発信拠点、東京ノ っていうところもね上の方にできるみたいなんですけどこれがねまたホームページめちゃめちゃおしゃれなんですよこれね概要欄の方に全部ねリンク貼っておきますのでひょっとすると開業セレモニーなんかもねここでやるのかなーなんて思ったりはしますけどどうなんでしょうかねめちゃめちゃね楽しみでございますはいそしてね当然グローバル企業の多彩なニーズとかっていうことでねもうかなりオフィス空間などもねかなりおしゃれなんじゃないかなってふうに思いますけどオフィスの方はね 埋まるのかなっていう心配はね、結構あるんじゃないかなと思いますね。はい、そして先ほどからね、ご説明させていただいてます、東京初進出となるアンバウンドコレクションバイ・ハイアットホテル虎ノ門ヒルズさんということでですね、11階から14階に客室205室ということで標準客室が27平米から34平米ということでございます。ブランドはハイアットのインディペンデントコレクションの1つであり、東京初進出となる 国内2つ目となるアンバウンドコレクションバイハイアットさんということになりますそれぞれのホテルのユニークな個性を尊重しそこでしか体験できない上質さやオリジナリティと唯一無二の魅力を秘めたプレミアムホテルに関するブランドですということでございますいやこれはねもう本当にめちゃめちゃ楽しみですただねおいくらなんでしょうかねっていうところですねここが一番気になるところでございますはいまあこんな感じでですね いろいろ概要なども出てますけれども、こちらね、概要欄の方に URL 貼っておきますので、ぜひね、見ていただければなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでですね、発表があってですね、ホテルの中のね、全容につきましては、まだまだね、秘められてますので、どんな感じになるのか、本当にね、楽しみなホテルの一つでございます。私も無事にですね、昨年ですね、グローバリストのステータスを獲得しましてですね、これからハイアットさんにどっぷりね、使っていきたいなというふうに思っておりますので、ま, あ、まずはね、 開業まで時間もありますのでそれ以外の、ね、国内のホテル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 ジャッジ